ここがブラインドアタックのトンネルマジで急勾配すぎね。というわけでエニディ巡り旅です。グランツ・リスモ・7ブン、リアルエディション。前が見えないです。 タイヤと路面のグリップも水の膜に阻まれてます。今どうなってるのかというとですね、新型シビックタイプ R が発表された時期の朝の5時頃です。東京のホンダの本社に実際に行ってみてきたんですよ。そして収益化停止中で時間あるから、前回体力切れで断念した、イニディゼイチ巡りもついでにやろうと思い立ったわけです。初日については特に言うことないですよ。深夜料金で高速乗って東京まで行って、15時につくば市のホテルにチェックインしただけだからね。それにしても霧もひどい。 リアフォグをトンネルから出るたびにつけたり切ったり忙しいホテルグランドシノノメってところに泊まったよ一泊3000円ちょいと安いので聖地巡りで泊まるにはいいかもですねまあ当日の朝というか数時間前に撮ったからその値段かもなリアルの方の時間がないからかなり飛ばしていきます朝5時くらいに宿を出て筑波山行くよ筑波サーキットの筑波でもあるけど夜暇もなかったねそしてこのエリア一面がずーっと田んぼで夜明けの景色が気持ちいいこの時点で 筑波山、八方ヶ原、縁名と回って、余裕があれば MF ゴーストの聖地、箱根にも行ってみようかなと計画中。結局全部回るのですが、やっぱ遠くに来ると距離感バグりますね。正直無理をしました。そして今すでに、フルーツラインを東から登っています。走りや対策か路面がいじられてますね。こりゃ飛ばせねえな。さて頂上まで来ました。 あの R34 が FD に並びかけた三角コーンの U ターンのところです。右に行くとそのままダウンヒルなのですが、一旦左に逸れて駐車場に寄ります。ちょっと行ったところに、ピットになっていた駐車場があるんですよ。地図を見ると、こっちはこっちでなんとかスカイラインというらしい。ロードスターもいますね。まあ私は秒で引き返したけど。というわけで戻ってきました。ダウンヒルコースへと入っていきます。ただ、なんというかがっかりでしたね。ワンハンドステアの S2000 と、86との壮大なバトル。 その面影は感じられず映像作品で見るよりずーっと窮屈で急勾配だよなこんな下りを R34 で攻めたらそや2本目でタイヤ持たれるだろあとイニデ d の聖地の中では比較的コースの全長が短いですね残念なのは連続 SG のリズムが変わるところや FD が R34 を抜き返したところがよくわからなかったことそして変速溝落としとか東道塾の2人がギャラリーしてた場所とかピンときませんでしたね真夏っていうのも聞いてるかもな草木が反応しててよく見えない そしてこの左が最終コーナー、死ぬ気で突っ込め、多分ここら辺の路側帯で、ケイスケさんとケンタ、嫌味だぜゼオフさんが喋ってたんでしょう。嫌味だぜゼオフさんってもっとマシな呼び方あったろ。ここで気取りたい方は、パワーウィンドウを開けてガッツポーズしましょう。下りすった後に聖地巡礼始めるな。さて北の方に行きますよ。 ブラインドアタックの発砲が原、東道塾の縁な、今回は行かなかったけど、ゴーテンロードスター通るのもみじライン、その3点セットのエリアです。昔すぎて細い道を覚えてないんだけど、手前の方のスマートインターで降りて、南から上がっていくことにしたのね。最初の方は、 スリルと見通しのバランスがいいワインディングだったんだけど、途中から不安なくらい、文明と隔絶された森が続く、この辺の区間とか最高なんだけどな。ですよね、見通しがいいし、うねうねも絶妙だし、安全にハイスピードで流せる道なのですが、ここから先が地獄なんよ。やがてセンターラインもなくなり、どんどん狭くなっていきます。 そして何よりも問題なのが、地面の落石と声だ。こういう道でのパンク経験が足を引っ張って、特に中盤以降は、ほとんどペースアップできませんでした。道中で2台、走り屋 や, やってるスバルに道を譲ったけど、あいつらどういう神経してんの一度パンクすれば大失き。まあ対抗者と道にはなれるだろうけどさ。さてまだまだ始まったばかりだぞ。体感90分くらいノンストップで山登りだったな。 えこんなところで何してるの20キロ圏内に道路以外の人工物がないような場所だよ嫌なタイミングで対向車も来やがるぜこの幅なら余裕よ動画外で小動物の飛び出しがちょくちょく バトル中に出てくるのも納得。まあ出てきたとしてブレーキ踏むかね。ちょっとラインがブレるくらいに収めた方が、見てる方にも自然な気がするが。そのブレた隙に86が車体をねじ込んだら、ちょっとだけ接触してしまう。そんな熱い駆け引きでも悪くなかったかもね。そしてどの辺からバトルコースなのかも分かってないのですが、いきなり聖地です。この左の駐車場、多分、ットですよ。また出たぞー。 ふみひろさんの心配性がそうじゃないんだってというわけで運転中はピンとこなかったのですがこのまま八方が腹バトルコース行きましょうここを並んでスタートしていって左コーナーに入っていったんですねそしてアスファルトの継ぎ目がバンピーで跳ねまくる拡幅工事が終わった新設の第2セクションだか通過したハイポイントコーナーはどこよくわからないまま進んでいきますが走った感触として勾配きっつい ここを帰りには登ってこなきゃいけないのに、よく f d じゃなくて86出したな。まあでも同時に、タイヤを使い切って飛ばすにはあまりにもバンピーでトリッキーで狭い。というかここら辺から道路幅広くなったよね。 どこからが第2セクションなんだろうねこれは夜は街灯もない真っ暗な峠道になるだろうよくヘッドライト消したまま走り回ったなそしてこの橋ですよスネークヘアピンの4つ目アニメで見るよりも勾配もカーブそのものも険しいプリウスの車重じゃ変に攻めたらアンダー出して事故りそうですそして消えるラインのオーバーテイクはどこで仕掛けたんでしたっけぬわんまぶしいなもう1日目の朝はあんなに大雨だったのに この時に限って真夏したくなってんじゃねえ。聖地を楽しむというより、物理的に地形がわからない恐怖に、怯えながら走ってる感じが強かった。この下り坂で、最高速度を記録するわけね。そして橋の上の右カーブ、ここからは本物のパワーが必要なんだ。登道塾の卒業生と間違えてるぞ。そしてここから、まあ、た一気に登りが険しくなるんですよね。下りと比べれば楽だと思われがちな登りだけど、加速が鈍らされる分、コーナーでロスすれば取り戻すのは難しい。こんな路面じゃ、乱暴に悪質。 セルを踏んでも滑ってロスになって終わり荒れた路面の中でタイヤ1本分の誤差も許されないようなラインに絶妙なコントロールで乗りつつ踏み続けるパワーがあってもなくても運転なんて突き詰めていけば荷重移動とタイヤマネジメントに尽きるわけですねそしてこれは私がマニュアルトランスミッションにこだわらない理由でもあるさあてきたぞここが例のトンネルかなんかタイヤコンあるまあまあそれにしてもすごい勾配だよなこんなに急カーブなの 映像で見てもなんかおかしいでしょ道の角度が変だよな。映像でもわかる通りの勾配だ。ピッチング方向にもロール方向にもな。そしてまたここから先の登りもきついのよ。え洋介はここを走り込んだ上で、86を送り込んだの。 呆れるレベルというかさ、どこが U ターン地点なのかわからなかったよごめん。ここかわからん。ゴール地点がわからなくて、発砲が腹はぐだぐだになってしまいましたね。映像じゃ映ってないけど、落下物がひどすぎる。もうちょっと思い切り走りたいけど、こんなところでパンクしたら積む。下りになっちゃったし、バトル区間終わったっぽいな。 見た目以上に道幅狭くなってんのに対抗車だよ。私は慣れてるからいいけど、免許取り立ての初心者さんでも、安心して楽しめそうな聖地がない。そして最悪なことが起こります。私が落下物にビビってブレーキを踏んだ後に、知らぬ間に真後ろに来てたインプに気づく。 ありえないぜ、私の後方確認頻度でも気づけなかったなんて、あいつ一体何キロで走ってきたんだまあ車重とタイヤグリップで、物理的なコーナリング限界というのは決まってくる。50から80キロくらいで抜けることになるだろう。こういう時インクみたいな、小柄なハイパワー4区は強いですよね。路面の荒れた短い直線区間でもしっかり伸びるし、軽いから減速もコーナリングも限界が高く、安定性と相まって限界領域でのコントロールもいい。 何より横幅も小さく収まるので、突発的な擦れ違いも用意この道ならポルシェや R35 を持ち込んでも勝てない。ダウンヒルに限れば、現状で最強の車があるなら S6 かもしれんな。ドリキンの軍際アタック動画に出てくる、ショップのデモカー並みに作り込めばなおさらね。ワゴン R でも、ミラでもいいんだぞ。軽さと熟練に勝るものはない。この手の急勾配急カーブになると、途端にプリウスはダメですわ。 重すぎて遠心力で剥がされる。行動で安全マージンを残した状態で走ってても、タイヤの限界に到達できるだけのシャシーではあるんだけど、それは車重ゆえに限界が低いという解釈かもしれない。特に雨の日のハードブレイキングや、この手の急な峠の下りで、乗り物の弱点を思い知らされる。その重さとホイールベースの分で、直進安定性はドイツ車並みなんだけどな。今すごい車のヤードあったね。さてさて、このまま北上していくと、東道塾のホームコースの縁岸にたどり着くよ。正直、もう疲れてるよ。 映像で見てるのと実際に運転するのとじゃあ全然違うんだよな警戒しつつ何百個とあるカーブを曲がるとまた一台だな BMW の5シリーズかこの道を走るにはでかくて大変だろう ところで気づきましたか視聴者さん、すれ違った車のほぼ全てが、マッ昼間マなのにヘッドライト全開であることに、特に現代車の LED は白く輝くから、木々の切れ間やコーナーミラーの端っこでも、はっきりと認識できることが多いんだよね。ライトの使い方一つとっても、運転に対しての熟練度や真面目さが分かれるわけだ。私も状況に応じて昼間から使うことは、言うまでもないですね。トイレ休憩もしたいし、珍しいながら。 コンビニでちょっと休憩していきます。ここ朝の9時からなんだけど、10分前くらいに着いたんだよね。ホテルを出たのは朝5時半頃、ここまでノンストップ。すでに3時間近く経過か、先は長そうだな。さて入って参りました。エンナの登りです。上から見たらこんな感じ、スイッチバックで登ってますが、どこかへ繋がるでもなく、地図を見ても、北の方に繋げたくなるような都市もなく。 何のために開拓された山道なんですかねそして頂上まで登った後 U ターンしてダウンヒルに入ります後ろは絶対見るな急0回転までの縛りかプリウスなんか全部 e v モードで下ったのになエコな旅ですよほんとプリウスの 1.8 リッターエンジンが出す排気ガスなんてたかが知れてますからねそれにしてもこの下りも結構きついですよ特にちょくちょく来るヘアピン個人的に感じることなんだけど 地図上で見るカーブの半径の小ささより、ロール方向というか、斜め勾配との組み合わせと、路面の荒れ方というか、ガタガタレベルの方が、カーブの危険度を高める気がしますね。カーブの R がどれだけきつくなろうと、基本的にはタイヤのグリップ限界に照らし合わせた、コーナリングスピードに落ち着くからな。サーキットのような平面を理想として、雨、ガタつき、勾配、落下物、対向車、その対レグラーが行動にはある、特に好き勝手飛ばせるような道って、それだけ人の生活からも、道路整備の優先度 かかららも遠いって意味ですからねまあ私はそれが、行動を走ることの楽しさだと思います。瞬間的にタイヤの限界が見え隠れして、行動ではこれ以上はいけないなと体感する。サーキットに練習に行くのは、その後でもいいんじゃないかなと思います。ちょうど足回りにも手が加えたくなってくるでしょうし、とりあえずは、四輪のサスペンションの動きと、車のピッチングとロールを感じるところからだな。流れに乗って山道走ってるだけで十分。 むしろ正確なコントロールの練習をするなら、飛ばしてはいけない。なにせここは東道塾のホームコースらしいからな。あえて ABS を切って、ブレイキングの練習をするらしいじゃないか。やってみるといいですよ。 どこでタイヤのグリップが限界を迎えるかわかるようになるからゲームと現実は違うんだぜ本格的なペースアップは乗り物と神経がつながってからだ別に運転に限った話じゃないねさてさてちょっと仮眠していきますかね私もイニシャルギアンガンが好きだけど暴走行為の正当化はしたくないし車で車と人を殺したくないんだおっとそのバス内輪差で出てきそうだねこういうのも慣れっこですよ大型車のはみ出しは日常だからねここら辺は塩原温泉というらしい 川沿いに宿が立ち並ぶ観光地だつまり人間も わ, らわらいるわけでまあ大したスピード出さないよね何よりもこの電柱が癖者だ40キロ制限で車線幅も狭いし絶対大型車がはみ出してくるすれ違いでパニクらないためにも車を選ぶときは横幅をちゃんと考えましょうね私が具体的な数値を出すなら1800ミリを超えないところかなプリウスは176086は1775さっきのインプは約1700らしいぜ ちなみにちょくガバッと左右に揺れるのはスムーズなコーナリングより対向車を意識してるからだと思います。ここから一方通行になって道が分かれるんですね。面白いですね。さてここからは箱根に行きますよ。渋滞してる首都圏を通ってね。さてタイムラプスで高速道路走っていきますよ。いい具合に空いてたので、先も長いし今のうちに行けるところまで行こうと思います。 同じ GR プリウスいたよ。珍しいけど基本的に何も印象ないよ。たまにちょっとだけ雨降ってる夜に、リアフォグつけてるくらいだよな。それにしてもなんというか、東海地方と違って、皆さんマナーいいですね。タイムラプスで見ててもわかるだろうけど、追い越し車線に誰もいなかった。もちろん、私の後ろにも誰もいない。混んできたら飛ばすのはやめようと思ってたんですが、意外にもスイスイと流れます。 まあここら辺から地獄の追い越し車線詰まりが始まるんだけどねこのちょくちょく左から抜きそうになってるの草でしょタイムラプス撮影だったから余計に滑稽に見えるな実際はクルコンで走ってたのに交通量が増えた途端にこれですよやっぱり都市部と昼間はクソですねそしてこの先には渋滞の文字どこ行っても大渋滞東京ってクソだわ 名古屋県も混雑のクソさは大さないがな。そしてこのまま箱根に行って、MF ゴーストの第一線コースをちょっと走ります。日が沈む頃に箱根を出てから、寝まくりながら帰ったのでむっちゃ時間かかりましたね。首都圏済みの方には何も珍しくないくるくる。カーブの形が変なのは、クロソイド曲線を採用してるからなんでしょうか。かなり明るいし、ルーレット族を自称するアホみたいにタイヤの限界攻めない限り、危なさがないな。あそこでスピンして事故るとか、根本的にタイヤの使い方や荷重のかけ方わかってない。 よねだっさ渋滞中はこれくらい車間取ってゆったり走るんだよ名古屋なら3台には入られてたそれにしてもシトコウすごいステージです MF ゴースト最終戦は案外シトコウかもしれないですね大気圧1バールにタービンでプラス2バールの圧力をかけて排気量 2000cc を3倍単純計算で 6000cc エンジンにする まさにモンスター86だ輸出用のファイナルに変えインプレッサの駆動系を移植して 4WD かカムシャフト、ピストンコンロットすべてを乗せ替えトップエンドは1万1000回転へ MF ミッドナイト私が同人誌として書こう取材のために首都高を知らなきゃいけないから東京近郊のガレージ付き贅沢を経費で落としてむちゃくちゃだよなフェンダードアバンパールーフすべてカーボンか クラッシュしたならパイプフレーム。仕上がりはそこ知れぬ速さを持つ。さてこのまま箱根行きましょうか。動画は一旦切らせていただきます。意味人聖地巡礼は残すところ、妙義さんと、小丸峠と、黒 f d とランエボとカプチーノと、ヤビツ峠だけですね。うん、行く気がしないな。まあまあ、では、ご視聴ありがとうございました。